中古マンションを購入し一人暮らしを満喫したいと理想の空間を依頼された細長く少し窮屈だったリビングも隣接した洋間を一つにすることでダイナミックな空間に早変わり壁一体型収納はスタイリッシュなキュビオスを採用寝室に選んだ洋間も摂取のこだわりが仕込まれていた収納棚を開くとなんとテレビが姿を現したさらにリビングも 夜になると用途によって LED ライトが明かりを調整シーンに合った雰囲気を作り出すまた壁掛けの額も自由自在に移動することができるピクチャーレールを使用したキッチンはスタイリッシュなリビングステーション L クラスが据えられた中古マンションリフォーム無事完成した。 リフォームに関するお問い合わせは「0120202090」匠クラブまでご連絡ください。